ローブ様その怪しい人物はローブをまとっていたようで不審者も反逆者も一人残らず排除するすべてはシャドウ家のために子供たちの塔で何が起きているのでしょうかエミリコ決めたわケイトたちも星付きを目指すシャドウズハウス 2nd season Saturdays a n 9pm only on Animax